今月のフレッシュマンは阿蘇市黒川にあります株式会社森工業にお勤めの男性をご紹介します。よろしくお願いします。失礼します。はい、えー。今日はですね、そのフレッシュマンの方の現場にお邪魔しているということで、まあこういういでたちなんですけれども、えー、じゃあまずはお名前と年齢、そしてお住まいの地域から教えてください。はい、えー、片島亮です。二十歳です、えー。住んでる場所は阿蘇市黒川です。なるほど。 えー、片島さんはこちらにお勤めになってもうどれぐらいが経つんですか今年で三年目ですあ、なるほどじゃあ高校卒業後すぐにはい高卒で入っています、はいはい、普段はどんなお仕事をされてるんですか普段は主に機械が主に作業なので、うん、大体は体を使った仕事が多いです、ねうんうん、はい あの今日はその現場にお邪魔しているんですけど、これはどんな工事が行われているところなんですか。これは橋をかける前のだいたいその土台っていうか感じですね。うんうん、あのこのお仕事の難しいところとか何かやりがいとかまあお勤めになって三年経ちますけどどんなところがありますか。えー、やりがいって言ったら最初はやっぱり怒られることが多かったんですけどいろいろ。うんうんうんうん 作業内容などを覚えてきて、うんえー、上の方などと一緒に作業できることがやりがいを感じていますじゃあちょっと個人的なこともお伺いしたいんですが二十、まあ、歳ということでまだ結婚願望とかそれほど強くは<笑>まだないですでもどういう人がタイプですか、えー、どういうタイプ、うん、笑顔が素敵で優しい人がいいですね 片島さんもね笑顔が優しいのできっとねそういう人が現れると思います<笑>じゃあもしそんな人とまあデートするならまあ麻生だったらどこに連れて行きますか麻生だったら夜景が綺麗なところとかいいです ね, ですねドライブとかですねはいそ う, そうですねわかりました、えー、では最後にですねあちらのカメラに向かってお勤めの森工業さんのあの PR をお願いしますいいです、はい えー、森工業は、えー、土木といった、えー、一見周りから見たらきつい仕事だと思いますが、えー、結構やりがいのある仕事です、えー、自分はこれから、えー、しっかりその森工業に貢献できるようしっかり頑張っていきたいと思っています。 ありがとうございました、えー、今月の「フレッシュマン」は株式会社森工業にお勤めの金島さんをご紹介しましたでは最後にピースサイン一緒にお願いしますいきましょうせーのフレッシュマン恥ずかし い, です恥ずかしいです